こんにちは。マイクロソフトアクセスでテーブルの新規作成を行います今から作るテーブルはこのようなものですテーブルを新規作成する時いくつか設定が必要ですのでテーブル名商品商品単価短いテキスト半角の数値と 設定した上で、みかん50、りんご100というデータを入れていくという流れになりますから、えー、このことを丁寧に説明したいと思います。テーブルを新規作成するときには、テーブル名を設定します。テーブルを初めて保存するときに、テーブル名を設定することができます。 ここではテーブル名を商品に設定したいと思います。ではテーブルの中身についてです。このテーブルは ID という属性と商品という属性と単価という属性が合体したものです。さあ、ここで、えー、設 設定の手順を、えー、頭に入れていただきます。後で実演しましょう。まず、この ID は自動設定されます。後で見ていただきます。商品は自分で設定する必要があります。商品と打ち込みます。単価は自分で設定する必要があります。単価と設定します。そして、 ID は半角の数値である。商品は短いテキストである。単価は半角の数値であると設定する必要があります。もちろん、失敗を恐れる必要はありません。失敗も練習になります。ですが、みかん50、りんご100というデータがうまく入らないなというときには、 この短いテキスト半角の数値の設定ミスの可能性があります。設定ミスしたときは、えー、最初からやり直すのが一番楽ということになりますので、えー、練習を行ってください。では、短いテキスト半角の数値について説明しましょう。まず、ID が半角の数値であるということは、 実は自動設定されます。商品が短いテキストであるということは、メニューから選んで設定する必要があります。単価が半角の数値であるということは、メニューから選んで設定する必要があります。あとは、みかん50、りんご100というデータを入れておしまいです。1、2のような投資番号は自動設定されます。 では、えー、アクセスの画面を見せて、今から説明を行っていきたいと思います。設定は、商品、短いテキスト、単価、半角の数値、データを入れ、確認を行って、商品というテーブル名を付けるという流れです。まず最初、アクセスの画面で、 クリックして追加を右クリックしメニューの中から短いテキストを選びますもしこの部分が表示されていないという時にはテーブル1をダブルクリックしますとこの画面が現れます短いテキストを選ぶとこのようにフィールド1というように増えます でこのままではなくて、フィールド1のところをダブルクリックしてから、商品と設定します。これで、えー、商品が、えー、短いテキストになったというわけです。もう一列行います。クリックして追加。今度は数値を選んでください。今度は数値です。そして、フィールド1のところをダブルクリックしてから、 かというふうに入れます、えー。これで設定はだいぶ終わりました。あとは、データを入れていきます。1は自動設定、みかん50と入れます。うまくデータが入らない時には、えー、設定ミスの可能性があります。1、みかん50です。で次の行に移って、2、りんご100、えー、というように入れていきます。では。 ここまでを実演してみたいと思います。アクセスの画面です。空のデータベースを選ぶのが勉強にはいいです。空のデータベースをクリック。開きました。ちょっともう一回行ってみます。アクセスを起動し、空のデータベースをクリック。えー ファイル名のところはこのままで良いです。作成をクリック。えー、これで、えー、画面が開きました。テーブル1とありますね。えー、ここで ID 新規クリックして追加、水色。で、このクリックして追加を右クリックします。そして短いテキストを選びましょう。短いテキストを選びました。えー、このところに、えー、商品と えー、フィールド1がいらないので消して、商品というふうに入れます。これでできました。隣、こっちのクリックして追加。これを右クリックして、数値を選びます。そして、単価というふうに入れましょう。単価と入れました。 えー、これで ID、商品、単価が完成です。では、出た中身を入れていきましょう。えー、この新規のところは、えー、確認するだけにして、ここに、ここです。商品の真下に、みかんと入れます。単価に、50と入れます。半角で50。今入れ終わりました。 そうすると、ここのところが1と自動設定されましたでは今度商品の2つ下のところにリンゴと入れここに100と入れます、えー、これで、えー、出来上がりましたまだ少し続きがあります今からテーブルに名前を付けたいのです いろいろなやり方がありますが閉じるときに名前を付けるというのが一番簡単ですのでまず説明しますテーブル1のところを右クリックし閉じるを選びます変更・保存しますかについてははいを選びこれで保存されますが、えー、この時にテーブル名を付けることができますので、えー、商品というように付けます では、やってみましょう。テーブル1のところを右クリックし、閉じるを入れます。保存しますかと出ますので、はいです。この時、テーブル名を設定できますので、商品と入れます。OK。えー、そうすると、ここのところに商品となりました。表示が空になりましたけど、えー、ここをダブルクリックすると現れます。 メニューで閉じて、商品をダブルクリックすると現れます。えー、これで、テーブルの出来上がりです。補足しておきます。えー、ここで、えー、短いテキストと数値を選んでいただいたんですが、えー、ここで、えー、うっかりミスしてしまうと、データがうまく入りません。えー、そういう時は、 最初からやり直すために、ここで削除というのを選ぶと、えー、テーブルを消すことができます。ではちょっとこれ消してみましょう。えー、これを消すために、まず閉じます。閉じないと消すことができません。閉じた状態で、えー、削除というふうにやりますと、確認画面ではいとやるとテーブルが消えました。で、作成テーブルと。 えー、いうふうに行っていただいて再び短いテキスト商品右クリック数値単価で、この新規は読み飛ばしてここにみかん50 5、0、エンター。一つ下にリンゴ。百。0、え、0、ー、こんなうに作っていきます。えー、今、やり直してみました。もう一度、念のために起こってみましょう。これを閉じて、 閉じておくとここで削除できますのでこれで削除です。えー、これはハイを押すと消えてしまいます。ちょっとイエで戻してダブルクリック。あともう一つ練習です。この下にもう一個データを増やしてみたいなと思います。リンゴ150、えー。このように増やすことができます。 今説明したことは、えー、資料の方に書いていますので、えー、右クリックメニューで削除してやり直すことができる、えー、というようなこと。あと、テーブルを新しく作成したいときには、作成テーブルと操作すると空のテーブルが増えるということも説明しました。どうか、えー いろいろ、皆さん自身で試してみてほしいなと思います、えー。どうかお願いします。以上、テーブルの作成について説明しました。テーブルを1個作ってみました。